皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月1日、今年のエイプリルフールイベントには、度肝を抜かれましたね。完全にやられました。この動画を収録していたのは、まさに4月1日になってすぐの頃なので、みんな何も分からずに集合しています。なので、みんな本当にびっくりしている様子がとても面白かったので、ここから3分くらい、無編集で垂れ流します。それでは、どうぞ。 Thank、yes. you. こんなところですかねパラディンのお前、何やってるんだという場面がいっぱいありました。それはさておき、楽しいエイプリルフールイベントでした。来年の企画にも期待しています。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。